新東名の岡崎サービスエリアに来たら、ヤバトン食っていかないとね、今夜の11時半、12時過ぎに高速道路降りてスタート、深夜料金で行って帰る、愛知県三カ部ブラリー。むっちゃ混んでてくさ。規平線の先まで追い越し車線が埋まってました。昼間の東名高速かよお前は。というか透明とかいうく癖に詰まるな。さ。ところで愛知県ラリーって何って そんなの思い立っただけのドライブに決まってるだろ。12時過ぎに新東名の新城インターを降りてから、本宮山スカイライン、チャウス山、高ラン系を経由して、トヨタスタジアムに至る。時間に余裕があれば名古屋城へ、そこら辺まで行ったあたりで、だいたい3時半を回る。そんな感じのドライブルート提案です。まずは本宮山スカイラインを走っていくのですが、正直困りましたね。 わざわざ深夜に来たのに詰まってしまいましたあまりにも遅いし抜ける道でもないので結局路肩に止まってカーナビを設定してから再出発ですこのヒルクライム狭い癖に勾配がきつくてペースアップしていくと思いますよというかこの深夜に詰まってるし徐行同然の低速で走ってるなら譲ってくれよな時間調整をして再出発横幅が小さいとこの狭さのレーンの中でラインを選べるからいいんですよね逆色肌坂のような登りだ おっと唐突な水たまり私のプリウスの安定性は使いちだけど車重の重さがスリップ時にどうなるかまだ体験したことがなくて想像つかないんだよねこれから何度も出てくるがしかも飛び出してくるし道路を封鎖する倒木も霧もあるからなバイクほどじゃないけどヘッドライトの斜め方向への照射範囲が心もとない 急勾配の U 字カーブ、先が見えないよ。安全速度20の標識は、なめた侵入すると事故るぞ、特にダウンヒル。ヒルクライムは勝手に車が減速するので、あまり飛ばさないなら、ブレーキもタイミング調整くらいにしか踏みませんね。さて、この信号機を左折したら、いよいよ本宮さんスカイラインですよ。走りに行くたびにどこかしらにデカい木のかけらが落っこちてるから、油断はできませんね。そして恐れていたことが。は ここ本線上だろあ、こいつダメだなと思った瞬間でした。というかこの先、ろくな直線もないんだけど飛び出し、私は左のガードレールにいたところを確認してたので、別にインシデントではないです。 急ブレーキ上等一般人の乗るホンダの SUV 相手に、ブレーキングで負け相手が遅すぎて、煽り運転じゃなくて逆煽り運転だよあれ、何キロで走ってるんだよ。あの SUV が譲ってくれたわけではないので、オレンジ線の一本道でなぜ目の前にいないのか察してほしいのですが、次は霧が出てきた。あんまり攻めないでくれ、法定速度も出せてない無意味な徐行相手に、車間を詰めるなという方が無理だ。あのまま後ろについてたら、煽り運転で今頃免停だったでしょうね。ゆっくり走りたいのに、後ろからビタ付けは深 深 い, で深いで深いでしょうがないでしょ私が交通違反の犯罪者になることでお互いが面倒をごとうがすることに成功したわけだ雨上がりの霧と荒れた路面本宮山スカイラインは油断できないステージだこの狭い商社範囲の上端から道を封鎖する大木が出てくるというのが本宮山スカイラインのお約束見えない見えない見えない先が見えないまま駆け抜けるのが私の人生見えないままに突っ走っていくよ 車線の端っこの方の土砂がひどいよな実際にタイヤを乗せられるエリアは道路幅よりもはるかに狭いぜおまけに路面の波打ちがひどいんです 雨と合わされば、走行速度次第じゃ、大きく姿勢を乱されるでしょうね。動画の上下の揺れを見れば、どれだけ荒れてるかわかるぜ。この上り坂で、R35 の570馬力を、二速で全開にしてみたことがあるんですが、メーター内でトラコン作動ランプが光るだけで、ブレることなくまっすぐ、飛んでいったんですよね。ぶっといハイブリップタイヤを、緻密な四輪電子制御でまっすぐ走らせる、邪道ながら、圧倒的な安定性に度肝を抜かれました。この左側の駐車場が、本宮山の山頂らしいですね。 神社と公園高散策路があるらしいテレビの中継局もあるらしいな頂上に登ってきたということはここから先がダウンヒルになっていくということ 下り坂の急カーブ前にある目覚ましのガタガタ舗装、これがくモ者なのよ。上下に跳ねるせいで、タイヤと路面が接置しなくて制動力が立ち上がらない。雨と合わされば、a b s の作動タイミング、つまりタイヤの限界は早まり制動距離は飛躍的に伸びる。特に車重の重たいアンダー傾向なプリウスにとって、タイヤの容量以内まで車速を削りきれなかった場合、左コーナーなら対向車線側に膨らんでいくしかない。こういうところもヒヤッとするね。 フロントタイヤのソーダの感覚を一瞬だけ奪われる感じがするよ動画で見てると跳ねまくってんな実車だと入力自体は強いが角もなくすぐ収まってるんだがなバンプラバーにダイレクトヒットしてフレームに直接振動が入る感覚何度味わったことやら車高やダウンフォース量が足りてないのか高速域で段差を超えた際一瞬だけ浮くような感覚に陥ることもあるよな瞬間的に車体の下に多くの空気が入り込んで車体を持ち上げるんでしょうねリフトっていうらしいんですが それでサスペンションが伸びて、四輪の設置感が薄まる。道中の浸透明でリミッターにも当たっちゃったことだし、何回か旋回中にタイヤ鳴ってるし、加速、ブレーキング、コーナリング、プリウスの限界に到達しちゃったかもな。あ、鹿さんこんにちは。ブレーキングで a b s に頼りつつ、フロントタイヤのグリップを 100% 使い切った、マシンの最大の制動力を立ち上げられることは、言うまでもない。 ここもだよ、車線の左側をでかい枝が塞いでるんだ。瞬間的にラインを最適化して、クリアするだけの余力を残すんだよ。つまり、タイヤベースじゃそんなに飛ばしてないってこと。この霧で、一本目で、アホみたいに飛ばすのはありえないな。これが報道だ。ウィンカーが高速点滅するくらいにはブレーキを蹴り込み、まあ止まれる距離でしたが、 ハイビームつけた途端に倒木はビビりましたわ。ABS 寸前のフルブレーキングからの、止まることもなくスムーズに減速 G を緩めて、対向車線側から通り抜けてしまいます。言ったでしょタイヤの余力ベースじゃ、そんなに飛ばしてないって。とは言ったものの、映像を見返してのちょっと待ってまた水たまりあるやん。右によって避けとこさて、感想として、反応時間というか、空走距離が長いですね。 制動距離のうちの3分の1くらいはブレーキングしてない。ブレーキパッドとディスクを制動力重視のものに変え、どれくらいの減速 G でどこまでに止まれるかの把握。この3つは必要十分程度には心得ているつもりです。ただ、空想距離か。 完全に考えてなかったですわ。知らないわけがないんだけど、自分にも確実に存在するその空白の時間、ここまで考えると話は変わってくるな。余力のコストいってもかなり集中して運転していたのに、あれだけ反応が遅れたんだからな。マシンの強化も一段落したし、ベースアップの前に。 機械と物理に関係ない領域の運転感覚をもっと突き詰めなきゃなと反省。225幅のレグのに 2, 2トン近い車重のフルブレーキングを受け止めさせることに不安を感じていたけれど、現状で一番の制動のボトルネックは、自分の反応時間だとまずは自覚する。あとはもっとフルブレーキングの練習をして、タイヤがロックする瞬間のグリップ破綻感覚が、しっかりつかめるくらいまで熟練しなきゃな。鹿の横断とともに本宮さんスカイライン終わり、 すぐ近くに道の駅があるので、トイレ休憩だけしてすぐ出ましょう。真っ暗な駐車場にエンジンをかけた2台。私は人間が一番怖いよ。邪魔したくないし、枠線は適当で頭から突っ込んどこ。この次は、チャウス山の頂上まで行く予定でした。でした。通行止めがあったんだわ。というわけで途中で目的地を変更し、チャウス山ではなく、降覧系に向かいます。しばらくは平和な道中ですよ。対向車来なくて直線長くて、見晴らしがいいのでハイビーム使い放題。 安全ですなんて思っていたらうっわマジかよトヨタ市の山奥はこればっかりだぜ変えててよかったブレーキパッドプロジェクトミュートプリウスを何よりも確実に宣伝しているはぁなんで車に前出てくんだよ危険はどうなってんだ危険はこれから何度も鹿に遭遇するがこのパターン多いんだよな向こうが衝突コースに入ってくるここで1車線幅に 深夜なのでガンガン行きますがこれは大柄な車で昼に行くのはしんどいかなんて言ってたらまたしか来たよまあ左から行けばいいやろマジでお前らなんなの鹿笛、落ちろうか そしてこの先が通行止め区間のようですね。行けるところまでは行ったので、U ターンしてから、高乱系へと向かっていきます。初見の山道はやっぱり怖いですね。カーナビでカーブの お, およその形状がわかるけど、勾配や路面状況までは知らせてくれないからさ。ここでまたセンターラインが消える。それと同時に鹿が現れる。ちょっとは脇にどいたらどうなの先に立ち。そんなんだったら惹かれるぞ。初期からしっかり聞いて、踏めば踏むほどゴリゴリに車速を削るブレーキだから、奥まで行けるが故に鹿に近づきがち。今の地球は野生 動にには生ききるのに厳ししいいい環境だろうから自動車ごとでで死なないで欲しいここから一気に道が険しくなるこれ初心者さんなら狭い道に慣れてる人の2倍の通過時間がかかりそうですな左直角カーブの奥に鹿がいたと思うんだけどここだったかなぁただひたすらに狭い道が続いていくワインディングとか楽しむというよりハラハラドキドキって感じですな恐怖心が共にあるとても現実的な問題としてこんなところでパンクしたら終わりだ 携帯の電波も繋がらないだろう。ある程度はペースアップをしたい地方で、パンクだけは避けなければならない。ボトルネックは結局そこなんですよね。この手の山道で走り や, やってるスバリストは、タイヤのパンクリスクをどう考えてるんでしょうか対抗者の対処については慣れる。この低速ステージを、タイヤをしっかり使った強ハイペースで抜けられる。だが、路面の落下物はどうだ。うっかりで快落石を踏めば、パンクは避けられない。一度でもパンクを経験すると、 こういう状況下での平均速度が 20% は低下すると思います。また鹿かハイビーム眩しいかな。こうすると私が鹿を見えなくなるけど。まだ続くぜ、孤独な山道。一つ朗報です。左折するところまで抜けてきました。 地図を見返したら、やっぱりここ直線でも行けたのね。落下物のリスクや対向車、走りの楽しさを考えても、やはりセンターラインがあるところが一番でしょう。まあ豊田市の山をって、迷宮めいて、て、同じ景色が延々と続くような錯覚に陥るほどに通ってますがね。だからなんで横断してくるんだよ。鹿の必要を舐めるな、一発全損も普通にあるんだぞ。 ドイツ車並みに頑丈な GR プリウスでもここまで、いや、ボンネット歪んだだけか実は GR プリウスは、日本車の中では、異常なほど硬いんだ。カンガルーバーも、この事例を前にすればただの飾りではないもう何回しかと事故りかけたでしょうか新車から2年で廃車の危機って、タイトルに書いていいよね危機なら嘘はないし、こんなに何回もインシデントあったら実質事故だろ。えあかり 白クラウンやって覆面かも道中にも一台遭遇してるんだよな一般人だったけど丸目4頭のテールは実質覆面だこのペースで走っていて一番危険なのは下りの果てに来る唐突な左直角カーブなのですね普通に曲がってますがそこそこ強い減速 G が出ていますこの上下にブレるのも怖いんだよなシーの姿勢変化に敏感すぎるんだろうか さあ最終区間ですよ。川沿いの狭いうねうね。こういう水たまりが怖いの。ハイドロプレインになった時のグリップが消失する恐怖感を、本能が覚えててトラウマになってるからなんだろうな。別に黒くなってるからって実際に水が流れてるわけじゃないが、どうしても警戒しちまうな。こういう右カーブがまた危ないんですよ。いや、私にとっちゃちょっとしたクルージングでしかないんだけど、深夜に単独で走るには難易度が高いな。ちょっと直線が退屈だからとスピードを出すと。 こういう急カーブが一気に難しくなる。侵入でなんか外に流されてるような感じがするのは、ライン確保のために、わざとアウト側に寄ってるからです。うーん、視聴者さんに、深夜料金でお得に楽しく、山道を楽しめるドライブルートを紹介しようと思ってたけど、動画見返しててもヒヤヒヤしてくる。慣れてもないのに、地元民に煽られたりしたらと思うとゾッとする。自分よよりり速速いいい車にに譲るるるというのののはは鉄則だぜペースが上がが上上れば上がるほど精神のブレは事故に直結ししやすくなるし何よりお互いの速度が 早い中で、限られた直線でリスクある追い越しをかけられたら、後ろから迫ってくる覆面に、早く気づくことにも繋がります。周りと、遥か遠くにも気を配りましょう。ここら辺の橋、R35 の動画で、ロードスター買おうか悩んでるって話をしたところかな。だいぶ状況も変わったよな。あの頃はもっと未来に希望があった気がするが、今の人生なんて、死ぬのを待つだけって感じだ。想定寿命まであと10年ちょい。寝そべれば現実が襲いかかってくる。 タイヤグリップの消滅と、事故には怯えても、夜の闇自体にそこまで恐怖を感じないのは、ずっと先が見えない中を突っ走ってきたからかもな。表じゃ生きられない人間は、死ぬか、死ななかっただけの人生を送るか。たどり着いちゃいけない結論、哲学的思考の目的地には絶望しかなかった。誰にも言わない闇夜の思い出話はさておき、高ランの近くまで来ましたよ。 ここ紅葉の名所なのに、緑ですねー。そりゃもう売って、もう10月か。またスタッドレスの季節だ、どうしよう、スピードレンジが高いタイヤ、できればランフラットに買い替えようかな。暗すぎて何も見えないけど到着。名古屋隅には定番の紅葉スポット、ゴーラン系です。ピーク時には、国道が渋滞で動かなくなるほど混みます。 右側には昔ながらの街並みもあったりするんですが、ちょっと駐車場によって、トイレ休憩と仮眠だけ取って再出発かな。ここの駐車場、1回500円くらい取られるんですが、深夜帯や換算機は無料なんですよね。 道中の153号線は初心者にも優しい山道だし、名古屋で免許取った人は最初に来る場所として悪くないかも。おいおい、コーナリングスピードの作成もできないうちに山道入るのはやめとけよ。市街地走行で車両に体を鳴らす方が絶対いいぜ。この動画を撮影した時点で深夜の1時半。 トイレ休憩だけで黙々と走れば、こんなにもテンポよく来られるのですね。まあ、本当ならチャウス山高原の頂上に行って、高原道路を攻めながら、稲部から降りてくるスケジュールだったんだけど、まあ趣くらいは伝わったろう。基本的に私のドライブはただだ走るだけ。 道中が目的なんだ。目的地は道中の果てにあるだけ。深夜のガラ空きの道路を、タイヤとシャシーの動きに神経をつなげながら、真面目に走れば誰だろうが上手くなる。さっき153って言ったけど、今回は別の道で行きます。ゴミ収集車に追いついちゃったので左折。 特定の状況だけだよこんだけハイスピードで曲がっていけるのはシレット教習所の教えに反してアウト側から入ってるからなぁ交差点の左折ってどのタイミングでどのくらい左に寄せればいいか意外と難しいんですよ減速 G を変化させず早すぎず遅すぎずのタイミングで 二人減速終了とターミナを合わせて旋回へ十分に速度を落として速端に沿ってきれいに曲がるのもいいですが私は車両感覚を研ぎ澄ます方が好きかな路面湿ってんな道路幅も狭いしトラックがはみ出してくることもある早い車が来たら譲るどこまで左右に寄れるか常に意識する速度が上がるほど制御は繊細になるんですねセンターラインなくなっちゃったな対向車か橋に寄ればこのペースで路面悪くね アンンダプカー横転した私の方だけ路面が土なんだけど、グリップが劣化するし、幅に余裕ないし、ちょっと気も冷やしましたわ。 ここまで来ればワインディングは終わりだなもう豊田市の街に入るこれャゃス山高原に行ってたらどのくらいの時間になってたんでしょうかね豊田タスタジアムの後で私は下道で名古屋城に行ったけど集中力的にはそのまま高速乗って帰ってもいいかもねこの時間帯なら道路はガラ空きだし疲労が襲ってくる前に家路に着くのも賢い選択肢だよほど飛ばさない限り深夜帯は寝落ちで事故りますから あ着きましたよ相変わらず暗くて全然見えないけどトヨタスタジアムですマジで何も見えないんだけどインスタ映えするような写真でも撮っていこうかなと思ってたら駐車場閉まってたのです通りです ここから先、実はそんなに見どころがないんだよね。愛知県ラリーで他に行くなら、二つの半島の先端だけど、大抵の東海地方民はすでに行ってるだろうし。とりあえず鹿笛をポチっとけよ。豊田市駅の東側の通りまで来たよ。明るくて綺麗だね。新城インターを降りてここまで、だいたい2時間ちょい。 ずっと山道でしたな。次は岐阜でもやってみたいんだけど、岐阜って南北に長いからさ、深夜料金というコンセプトに無理があるかな。あと私があまりランドマークというか道を知らない。いつか県の端っこまで行ってみるドライブでもやるかもしれません。まあそんなところです。ご視聴ありがとうございました。